2番目森瀧一郎先生は核と人類は共存できないとおっしゃいましたしかしとうとう2年前です2年余り前福島東京電力福島第一原発の事故が起きてしまいましたそれをもし森瀧先生は生きておられたらどう思われたでしょうか広島長崎そして いろんな核実験上の核の被害さらにはチェルノブイリそして最後福島福島が起こしてしまった本当に我々は森崎先生に対して申し訳ないと思わなければいけないのではないでしょうかそして未来の人類に対しても我々はこれ以上同じようなことを繰り返したら愚か者と思われるその覚悟を持たなければなりません と被爆国、日本、とりわけ被爆地県広島の政治家の席は何としてもこれ以上核の被害繰り返さない日本、そして地球を作ることではないでしょうか。そのために、そのために、省エネルギーや再生可能エネルギー、こういった分野で例えば世界をリードする、そういったことを広島県に変えていく、そして日本に変えていく、これが広島の 政治家の役目でございますそしてそういったことをできる環境は広島県ございます小型の水力発電この中国産地地域大変有望でございますしあるいは広島県の学校の耐震化率日本でもどんじりですしかし逆に言えば例えば学校を補強するそういった工事と一緒に地域の人に 学校の屋根を開放し、太陽光パネルを作る。そうすれば、学校で電気ができます。子供たちにとってもいいじゃないですか。いい教育になるんです。省エネ教育、環境教育、絶好でございます。さもう2番目は、3番目は、経済の問題でございます。この広島県北部も、特に私が仕事をさせていただいた2002年頃から、 小泉純一郎さんの政治、いわゆる弱肉強食の政治のもとで、どんどんどんどん活力を失っていった。大変心配しておりました。今やしかし、こういった国部だけじゃない、広島市内、そういったところでも、団地、郊外、活力がなくなっている、そういった地域が多くあります。地域の商店が潰れ、大型店舗もまた増えたけど、逆に過藤競争で働いている人も大変。 本当に都会も田舎も大変こういった状況が生じておりますそういった中で安倍総理のアベノミックス確かに輸出の産業こういったところがいいかもしれないだけれども一方で燃料の価格原材料の価格上がってって大変なわけです大変なわけです中地域の中小企業の皆さんそして生活者の皆さん大変ですそういった中で 消費税が上がったらまた大変なことになります値段に上乗せができないそうなったら本当に経営が破綻するそういったところも多く出るでしょう今すべきなことは消費税増税じゃない消費税以外にも財源確保できるんですお金持ちもうちょっと税金を頂 い, いたらいいんです日本はアメリカよりお金持ちに対する税金が甘いそれからもう2つ目は投機に対する課税です 金融のバッチだけでボロ儲けしてる人たちがいるんです一日に何百兆円と世界で動いてるんですそういったところにほんの 0.01% の重い税金をかけたらいいんですそんなことしたらキーマン・諸島に逃げ出すと言われるかもしれないだったら世界各国で連携して税金をかけていけばいいんです私たち緑の党は世界90カ国に130の緑の党があるんです 政権与党党に入っているるもあるんですそういったところと連携しながら世界各国で連携しながらお金持ちもっと貢献していただくそれから博打幕地で儲けているそういったところからも税金をいただくそうやっていけば財源は確保できるんです庶民庶民から絞り上げる絞り上げる庶民から絞り上げるようなことをする 乾いた雑巾を絞るようなことをしなくてもできるんです。税金は確保できるんです。それを皆さんよく考えてください。消費税増税、10月にも安倍さんは決断するということですが、安倍さんには思いとどまっていただけなければ、この三好も、それから広島も、日本もデトロイトのようなゴーストタウンになってしまいかねません。是非とも これればばっかかりりはやめていただななければなりません。その代わりまず先に税金をいただけるところがあるんですそしてもう一つは逆に弱肉強弱ではなく格差是正これこそ目指すべき政治であるという経済政策であるということです TPP= 反対平用経済連携協定農業だけの問題じゃないんです医療の問題そして雇用の問題また格差を拡大いたします 昨日、刑事ドラマを8時ぐらいでしたっけご覧になった方、多いと思います。この刑事ドラマの内容は、正社員、正社員と同じだけの仕事をしながら、パートであるがために給料が半分しかもらえない。それで、適切な治療を受けられない。そんな女性、非正規労働者の見るに見かねて、彼女を医療刑務者に送るしかない。このように思い詰めた若者が、 彼女のために放火事件をでっち上げ医療刑務所を送りにしようとしたそんな筋書きのドラマでしたこのドラマ放棄無形とは思いませんこれからも起こりうることです今の日本起こりうることです格差こういったものを放置してはいけませんどんな働き方でも社会保障がきっちり受けられる親がどんな働き方でも教育が受けられるそういった仕組み 医療格格差、差、教育格差税制しなければ本当に昨日のドラマのようなことがどんどんどんどん起きかねない医療刑務所が最後のセーフティネットこんな日本ではいけません TPP を導入すればさらに弱肉強食に日本を改造することになるそうすれば大変なことになってまいります私たち私佐藤秀一そして緑の党は弱肉強食ではなく 医療格格差、差、教育格差こういったものを是正するそしてどんな働き方をしても暮らせるそういった社会を目指してまいります貧困や格差があっては真の平和な社会とは言えません広島県広島県は世界世界に先駆けて貧困や格差もない真の平和な社会をつくるモデルにしていこうではありませんか そして最後に11月10日広島県知事選挙が予定されておることを皆様に申し上げます広島県知事選挙毎回投票率が 33% 前回が33その前が27恥ずかしい投票率です全国最低レベルの投票率こんなことでいいんでしょうか皆さん知事というのは皆さんが税金で雇っている公務員なんです その採用面接試験が選挙なんですその選挙雇い主雇い主試験官が7割もサボっていては話にならないではありませんか皆さんせめて半分以上の人が投票に行く面接試験に参加するこういった知事選挙に必要ではありませんか知事県政のこと興味がないとおっしゃる方こう考えはいかがでしょうか 自分たちが税金で払ってんだから雇ってんだからじゃあ俺が私が父だったら何をしたいか考えてみたら面白いと思います教育や医療経済介護子育ていろいろ重点で皆さんやりたいことは違うでしょうそれでいいんですじゃあそういったことをもとにしてじゃあどの候補者に投票するかとかそういったことを新しい知事に知事に 物申していくか、こういったことを考えられたら面白いんじゃないでしょうかせっかく税金を取られてる取られてんですだったら参加しようではありませんか。いや、自分は所得がないという方でも消費税は払っていてその中から県にも都道府県にも消費税が分配されてます是非と、採用面接試験知事の採用面接試験参加しましょうそしてご自身がどういった ことをもし自分が知事だったらやりたいかぜひとも考えてください私佐藤秀一の方にもぜひともメッセージを送ってください政治は市民が作るまつりことですもしあなたが広島県知事なら何がしたいかぜひとも私佐藤秀一フェイスブックも開いておりますメッセージを寄せてくださいそうすれば私の方で知事の候補者にお伝えしたりまとめてお伝えしたり あるいはこういったまた政治フェスの場で皆さんにご紹介をしたりしてまいります。どうぞご協力をよろしくお願いいたします。みんなで一緒に広島県、そして日本を作ってまいりましょう。広島県は世界で最初の被爆地。この場で絶対に世界に誇れる広島県にしよう。それぐらいの気力を皆さん持っていただきたいと思います。最後に繰り返し 今日のおさらいをいをたします1番目は憲法、平和の問題、安倍総理がやろうとしていることは集団的自衛権、みんなで守るではなく、みんなで殴るが集団的自衛権ということ。2番目は広島、広島こそが、福島で絶対に核の被害を終わらせなければいけない、その先頭に立つべきということでございます。私自身身申し上げますと福島出身の 母親を持っております半分は福島県民半分は広島人の人間としてぜひとも核の被害なくすその先頭にこの被爆地広島から立ってまいりたいと考えておりますそして3番目は経済の問題庶民いじめの増税ではなく陶器や爆地陶器いわゆる爆地です爆地やお金持ちに税金をかけるそのために私たち緑の党の 国際的なネットワークを生かすすここのことでございますそれからもう一つは TPP のようなそれこそ弱肉強食弱肉強食ではなくあるいは昨日の刑事の馬のような医療刑務所が最後のセーフティーットこんな情けないことではなく格差是正特に医療教育こういったところ格差是正そしてどんな働き方でも食えるようなやり方。 そういったやり方をしていく。そのことを皆さんに強く訴えてまいります。そして、4番目に、広島県知事選挙。これについて、訴えをしました。投与率が日本で最低。こんなのはいけません。最初に申し上げたように、広島は最初の被爆地。真の平和な世界を作る。その先頭に立つ。そんな素晴らしい広島県を作るぐらいの被害で、皆さん望んでください。自分が広島県知事だったら、どうしたいか。 それぐらいのことを考え、そして、知事選挙に臨んでください。政治は市民が作る祭りごと、もしあなたが広島県知事などということで考えてみたら面白いと思います。11月10日の予定になっております。頭に入れておれていただければ幸いでございます。ご通行中の皆様、そして、三好市民の皆様、大きな声で、えー、お騒がせをいたしました。 緑女とブレインジャパン佐藤修一でございました。